単刀直入に自殺させる薬ってないんですか直接的にはない。<笑>遠回しですね。では間接的にはあるってことですか自殺したくなる精神状態を誘発することはできる。ちゅうことだ。 難し い, 言い方になりましたね。何ですかその自殺したくなる精神状態ってのは。例えば、一般的な心理学検知から言えばじゃが、心理面が内向状態から外向状態に転じるときに、最も自殺が多いと言われちょる。 内向状態の時は自信を喪失し非常に悲観的だ。だが自殺もせん。自殺をする気力すらないからだ。逆の状態もまた自殺をせん。今度は逆に非常に自信過剰で行動的なので、自らを順風満帆と思う。だから自殺などせんのだ。なるほどね。 どっちの状態でも自殺をしないのに、状態が入れ替わるときに自殺するんですか内向状態には自殺願望はあるが、自殺という大仕事を遂げる気力すらもない。だが、外向状態が始まると、徐々に気力が充実し、体の自由が効くようになってくる。なるほど。つまり自殺する気力が回復するわけですね。そういうことじゃのう。 だからこの時期に変な気を起こさんように処方箋を施すわけじゃな。では、富武氏はこの心理状態だったんですかね一般的に自殺はちゃんとした文化的な手法で行われる。道具を使用してな。自虐行動とは全く違うぞい。富武氏の自殺は文化的じゃないですよね。 ではやっぱり何かの中毒と考えるのが自然ですか。最初に言った自殺したくなる精神状態を起こす薬ってのを教えてください。鎮痛薬の一部には心理を内向から外向に過剰転換させる効果があると報告されとる。それから催眠作用を持つ薬を異常摂取した場合にも異常行動が報告されとるが、あまり一般的ではないの。 その二つは検視の報告だと違うみたいですね。他の可能性はあとは病気しか考えられん。甲状腺異常を引き起こす病気に、しばしばそれに似た症状が報告されとる。だが、それらは概して特徴的な症状が多い。仏は違うの。もっと突発的に発生するものはありませんかね 今回のケースと合うような突発性で自殺したくなるようなやつです。他には。そうじゃな。脳障害によって精神に異常を発生する状態じゃな。これは薬物中毒でも起こるが、脳の外傷や一部の病気なんかでも起こる。つまり薬によらなくても異常な精神状態に陥る可能性があると仏は犯人に囲まれて、 命に危険が迫っとったんじゃろ極度の緊張が続いて、それに分泌異常が重なって、さらに打ちどころが悪くて脳に障害が起こり、自虐行動に走った。可能性もあるかもしれんの。うーん、もうちょっと省略して言ってくれませんかね。はっはっは。つまり、乱闘中に豆腐の角に頭ぶつけて、それで異常が発生したと言っとるんだ。<笑> ははははは。じゃあ、星には殺意はなかったってことですかね。ちょいと小銭を巻き上げようと思ったら、たまたま殴りどころが悪かったと。なんてわけはありませんね。ふわっはいかにも。薬物の常用にせよ。精神的なものにせよ。仏の身元が鍵を握っとるぞい。そっちはどうなっとるんじゃ こんな時間、そろそろ戻らないとクマちゃん怒っちゃいますねおお、頑張れよ、いいお年をのいいお年を 今の皆さんは確か議員バッジが2人いたっすねじゃあ県議と市議のその先だ面白いっすね親戚同士で県議と市議やってんすかこれがずるいんですよお互いの名前で慈善運動バンバン片方の選挙中にはもう片方が別に講演会を開いて 二重に選挙運動やってんですよ。堂々と。よくわかんないんすけど、それって公選法違反じゃないんすか事前運動にならない限り、政治活動は無制限ですからね。クーマちゃん、そんなんじゃ、選対本部好きになったとき、大変ですよ。公選法くらいは勉強してください。 俺知能ンカは無理っすバカですから<笑><笑>お見送りしてんのは副署長とうちの課長っすね 大石さんは友達多いから聞いてるかもしれないけど聞いてるかな い, いえ何もお母さんガモにアンペン頼みます所長んとこに議員の怒鳴り込みがあったんだよあれもそうなんですかあお母さん私にもう一杯ください ひなみざわ事件の捜査の仕方で、君を指名して陳情してきたよ。ありゃ、私はてはて。おぼけるなよ。例のひなみざわの過去の事件、虫会してるだろ私、富竹殺しで手一杯で、そんな余裕ないですよ。な<笑>本当に本当にそうならいいんだけどさ。 あごちそうになっちゃいました今月は負けっぱなしだったんで財布つらかったんですよ助かりましたいやいいよまた馬教えてよ大井さんと同じ馬を買うから<笑>最近はダメです馬の声がさっぱりですからタクシー 令和ではまた明日良いお年を大石さんはいはい過去の事件は全部個別に終わってる縦に並べるのはやめるんだよ村の連中は半ば本気で祟りを信じてるんだから私だって祟りなんか信じちゃいませんよ大石さんは来年で退職じゃないですか退職金でローン返してお母さんと北海道に引っ越すんじゃなかったっけ 婆様がどうしても生まれの北海道に帰りたいって泣くんですよ。最後のご奉公なんです。退職金は、まあ、歓楽街で楽しむことにします。なっ<笑>所長は退職時特別賞金を見直すかもってさ。 さすがインテルの若所長は言い出すことが模範的です。でもまあ、私たちの給料が血税で支払われてることを思えば、まあ、時代の流れですかね。<笑>僕も模範的なこととは思わないよ。でもまあ、大石さんはそれだけの退職金をもらってもおかしくない活躍をしてきたからさ。 僕としては、ぜひ、もらって欲しいんだよ。もらえるもんなら、そりゃ、欲しいですけどね。<笑>もらえるよ。大石さんが大人なら。運転手さん、引き止めてすみませんね。お願いします。 ま<笑>ぁ<笑>、はあ、参ったなぁ。ローン返済できるかな